アイドルグループのキング・アンドスのキシ太タと平野ノシが嵐にの宮和也の番組から出演シーンを丸ごとカットされていたことを2月16日ニュースサイトふみはるオンラインが報じた記事によるとキシは1月29日放送の5択を並べてバハハ日本テレビ系に出演ジャニーズ事務所退所について赤裸々に語り この様子は日テレ系の動画配信サービスフールでも配信された。しかし、その一週間前の22日放送の2の3日本テレビ系では異変があったという。地上波では平野が合気道を体験した場面や騎士が自宅で料理をする場面が流れたが、フールの配信では二人の登場シーンは丸ごとカット。 ゲストごとの名場面を四分割して表示された際にも平野が映っていた箇所は権利上の都合で配信できませんというテロップと共に黒塗りにされていたという。一方で見逃し配信サービスの TV アラープを地上波通りに放送されたとか、この事態について金プリファンの間では疑問が噴出、圧力を疑う声まで SNS 上に上がったが、 ジャニーズ事務所はこれを否定している。キング・アンド・ピスについては2月13日に放送された CD ・ t v ライブ、ライブ、TBSK の TV 配信でも同様のことが起きています。地上波では歌唱シーンを遠く場面もあったのですが、配信では全カット。ただし、 この時は他のジャニーズグループも全カットされていたので、おそらく肖像権、とりわけ歌唱シーンの管理に厳しい事務所の意向でしょう。ニノさんの方はメンバー個人がフールにだけ肖像権を主張するとは考えにくいので、こちらはジャニーズ事務所に対してフール側が忖度したのかもしれません。芸能記者。今後も不自然なカットがあるたびに、